この牛乳好きめ集中力がアップすんだよ集中力かわいくねさあ集中力ガシンガシンガシンガ授業続けませんか飲まなきゃ牛乳に相談だ。